百種武道具店の動画切り返し千人どうこだ はい、ブログでのかでかす。すやってますかお今日は引き技の3本目のビデオでしたね具体的な相手の崩し方のパターンやっていきますでは早速いきましょう引き技で大事なことはしっかりしたつばぜり合いと打つ前に相手を崩して間合いを作ることだったよね じゃあここで足の使い方をもう一回だけおさらいしてほしいんだけど木刀による基本技稽古法の4本目面、体当たり引き戸覚えてるこの中に大事なこと全部入ってます構えてて面体当たりつまでり合い押して押し返される力を利用してどっちの足から下がるんだっけもちろんここは左足から下がるよね左足から下がってここに間合い空間を作って右足を 引きつけると一緒にドーだったでしょこれが実際引き技を打つ時にはつばぜりして相手の力を利用して左足から下がるまでは同じ同じなんだけど右足が引きつけるじゃなくてここが踏み込み足になるわけ踏み込み足だから引き面強い人みんな強い人っていうのは手で打ってんじゃなくて足で体使ってドーンって打ってるわけ 手元を押して押し返してくる力を利用して左足を下げて右足で踏み込み足で打つっていうのが基本なんだけどこれもパターンがあって後ろに下がる場合もあれば斜め後ろを左に下がる時もありますもしくは横開き足で引き面横開き足で打つ時もありますまたもうなんか間合が十分取れてるっていう時もあるんですよそういう時はそこからまだ左足下げてたら遅くなるんでもうこのまま体重移動だけで右足で踏み込み足で打てる時もあります 基本の引き面っていうのは、つばぜり合いから、自分の右拳で相手の右拳を下に押してやるんです。下に押してやると、相手はそれを嫌がって押し返してきます。そうすると見てください。相手の腕が伸びちゃうんですよね。実はここが、構えが崩れたところ。そこを、引き面打ちます。 次は、相手の手元を、下じゃなくて上。上に押し上げるパターンですね。こう右拳で上に押し上げるとどうなるか。相手は万歳してしまって、急に自分の胴が空いてることに気がつくんです。それで自分の胴を防ぐように手元を下ろす。そしたら、構えが崩れた。そこを、引き目 今度もさっきと同じように、相手の手元を上に押し上げてるパターンです。上に押し上げてる。上に押し上げてるとどうなのか。相手万歳してる。まだでも自分で気が付いてないんですよ。銅が開いてることを気が付いてない。その時はすぐに、銅。要するに、上に押し上げて、銅を自分で守れば面が開くし、そのままだったら銅が開くってことですね。 引き技の時にはさっきみたいに前後に動くっていうのも大事だし、これからやるのは左右ですね。左右に崩していくやり方、やります。次は相手を横から右側、表側から崩していくやり方ですね。実は相手のこの構えっていうのは右足前左足後ろなんだけど、この右足の後ろって何も支えがないんだよね。だから、こっち方向、こっち方向に倒されると、押されると、 こう倒れちゃうわけ。不安定なのね。だからやり方としては、これポイントはもう足なんだけど、これまで引き渡すときには、左足を下げてってやったと思うんだけど、この場合だけは、右足を前に、斜め前に出して、開き足でいきます。開き足。開き足で押す。そしたら相手が崩れる。そこを、メーン。 次は裏から崩す場合ですね。裏から崩したいんですけど、つばぜり合いの時に竹刀を裏に逆交差するっていうのはこれダメなんですよね。ちゃんと表から正しくつばぜり合いしといて、ここからです。ここから裏から崩す時っていうのは使う手が反対になります。表から崩す時には右手で崩すんだけど、裏から崩す時には左手。左手をうまく使って相手の右拳を下から持ち上げてあります。持ち上げてりそうすると、面、もしくはコテが開きました。 次はダブルパターンですね。表と裏を組み合わせるパターン。これはどういう時使うかっていうと、相手がもうなかなか崩れないっていう場合。そして相手の押しが強い場合。そういう場合っていうのは表と裏を組み合わせます。まず表から押して、押し返す力を利用して今度は裏から返すんです。そうすると大きいんですよ、崩れ方が。そこを面そこを引きごて反対に裏、表で崩すこともできます。裏から押しといて戻ってくる力を利用して今度は表に崩す。そこを面 次は相手を押すスピードに工夫をして相手を崩すやり方ですね。例えば毎回毎回崩してメーン、崩してメーンなんてやってると相手も学習して手元がね動かなくなってくるんですよ。またかって感じで。そういう時には押し方のスピードを変えてみてください。毎回毎回崩してメーン、崩してメーンってやってるんだったら体全体でじわーっとじっくり崩してみてください。そうすると耐えられなくなるのでまた崩れてしまってそこをメン。いかがでした引き技っていうのは相手とつばぜり合いしてるところからその の ま, ま打っても当たりません。必ず相手を崩して前を作って自分の体を引きながら打つ技なんだよってことですねそして崩し方っていうのはいっぱいありますんでいろいろ工夫してみてください今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日をまだ当店の無料カタログを見たことがない人防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです